はいおはようございますラスカラでございます今日はねまた<笑>和歌山に来ておりますというのもですねあの以前僕の動画の中、えー、和歌山でちょっとチャレンジしたお店でカラーズさんってお店があるんですけどこちらのねお店の方からお声がけをいただきましてまた挑戦しに来ました3キロと5キロのオムライスまあどちらもね制限時間30分っていうチャレンジメニューがあるんですね で、これ、僕 3kg、5kg だと思ったんですけど、改めて聞いたら、これ、お米だけの重量だそうです。なんで、ソースとか卵を含めると、3kg のでも多分 5kg ぐらい。5kg になっちゃったら 7kg ぐらいあるようなチャレンジメニューなんですけど、今日はお声掛けいただいて、紹介できればと思うので、3kg の方をね、いただきながら紹介して食べていこうと思います。それで、今日はね、このカラーズさんだけではなくて、大阪の方に、あの、ココイロさんというお店がありまして、 カラーズさんとココイロさん同じ系統のお店なので、明日はね、また大阪の方へ向かって、ココイロさんで改めてチャレンジもしていきたいと思います。では、早速お店の方へ入っていきたいと思います。はい、ということでね、もう早速登場しております。ミニがね、こちらでございます。ココイロさんね、こんな感じでめちゃめちゃ種類豊富なんですけど、その中でもこちらの クリーーームチーズのフォンデュというメニちなみにチャレンジなんですけど一応あのメニューにあるオムライスとかであれば全部何でも可能程度なんで好きなもの頼んでね皆さんもチャレンジしてみてくださいで一応詳細こんな感じでございます制限時間が30分 3kg の場合だと失敗した場合元々のオムライスの金額プラス3000円のお支払い 5kg の場合は元々の金額プラス1万円のお支払い クリアした場合は、こちらの金額の方が無料。プラス、お食事券5000円分が贈呈という形になります。お、は、願いします。はい。では、はい、スタートしてます。はい、お願いします。はい。じゃあ、すまいただきます。いただきます。いや、めちゃめちゃでかいけど。 うん、こちらのお店のメニューが中のねご飯がいろいろ種類あって、まあ、もうデフォのケチャップライスがあったりとか今回のメニューはペラフになってますで一応ねいろいろなんそのメニューに応じて中身も全然違うのでお好みで皆さん楽しんでくださいうんうまっ う、mm. ん ちょうど3分ぐらいかで今半分断面図こんな感じ見えるかな<笑>これあの量増えちゃうんですけどせっかくね楽しんでいきたいのでスイカのデミグラスソースを、ね、やっぱりソースのおかげなんかも、まあ、もちろん量は増えちゃうんですけど自由にできるとことなのでもしね足んない場合はチャレンジの際 一応してみてください卵もちょうどいい半熟加減なのでめちゃめちゃ美味しいです うん、はいありがとうございますルーのちょっと追加分合わせると多分5キロちょっとぐらいだと思います大食いのね子たちだったらほぼほぼクリアできると思いますんで 3kg のねオムライス挑戦しに来て自信がある方は 5キロつまりね約総重7キロぐらいのオムライスを30分で挑んでみてください。ということで明日はね大阪にあるココイロさんでまたチャレンジメニューを行っていきたいと思います。はいということでね本日2日目となりましてこちらココイロさんにお邪魔しました。え昨日はね、えー、カラーズさんで オムライスを食べたんですけどここいろさんではねパスタのチャレンジメニューをやっておりまして今回はねパスタの3キロチャレンジに挑戦したいと思いますどのパスタをチャレンジするかまだ決めてないのでちょっとねメニューを見て選んでいこうと思いますはいということでねもうメニューが到着しております今回頼んだのはサーモンクリームパスタの3キロコースですね といってももちろんこちらも麺が3キロだけでソースとか込み込みで考えるとだいたい4とか5とかあるぐらいの重量となっておりますオムライスと条件は一緒となっております ヤバいっす、ね、なんか、かオムライスより全然でかく見える、うんうん、めちゃめちゃ熱い。 量で言うと約ね、ねねあのなな手首取れそう。 あ<笑>全然最初の残ってないです<笑>んだけど<笑>。 Thank <laughs> you. このチャレンジめっちゃ難易度高いと思ううん うん、やっぱりホワイトソースでもったりしてるんで昨日のあのデミグラスのオムライスよりかはちょっとね重ためかな難易度はだいぶ上がってると思います。<笑> うん。 お腹いっぱいうんごちそうさまですうん、うん、はいということで一応チャレンジ時間はこんな感じでございます正直オムライスの方がパスタよりもねちょっとね難易度が低いような感じがしますやっぱりどうしてもあの視覚的にもねなかなかねちょっと減った感覚がないからお腹いっぱいになるの早いかも あでもね、今日いただいたあの、そのクリーム系以外にも、もっとあっさり系とかね、スープパスタっぽいようなものとかもいろいろメニューがあるので、ぜひ、一度、チャレンジしてみてください。もちろん、あの、ココエロさんとカラーズさん、チャレンジメニュー以外の他にも、通常のね、メニューたくさんありますんで、気になるメニューがあれば、ぜひ、お越しください。以上、ラスカラさんでした。じゃあね。